皆様こんにちはおみたま市を活動拠点としている「響く宴」と書いて共演と申します、えー、本日初めてのステージになりますのでちょっと緊張しています、えー、今から踊る曲は山形県初めての総踊り曲となる<笑>え「ガサン月の山に歌え」という曲です、えー、とても激しい総踊り曲となっていますが、えー、メンバー一度一生懸命演舞いたしますので お, 手拍子お心拍子の方よろしくお願いいたします。 「東から西へと燃える太陽よ」「全てのハッピーを熱くなりさせず」 わっしゃいわっしゃいわっしゃい南から北へと埋まる山風よ全ての発揮ピを熱くなり出せ踊る炎の風となれガサンガサンガサンタララ山川を倒そう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 「そこにそなしを